あなたの燃える手であたしを抱きしめてただ二人だけで生きていたいの手を手を握りしめ 「強く握りしめ命の限りあなたを愛する」